ポニマルの皆さんです皆さんこんにちはこんにちは今回初めて参加をさせていただきますピースボートよさこいポニマ丸です先ほどご紹介にもありましたように高知、えー、よさこいの有名なポニアさんと地球一周の船旅ピースボートが初めてコラボレーションしたチームとなりますここにいるメンバーはですね全員が8月上旬に地球一周から帰ってきたばかりの メンバーです皆さんあのご存知ですか「よさこい」という踊りは世界どこで披露しても非常に人気があるんです反応がすごくいいんですあのこのメンバーはですね世界5カ国でこの「よさこい」披露を、えー、パフォーマンスを披露させていただきまして、えー、ピラミッドのエジプトのピラミッドの前ですとかそしてアメリカのニューヨークでは。 国連イイベベンント、ト公式イベントで披露をさせていたた。だきましたそんなメンバーがですね、世界中にいるんですけれども、えー、台湾ですとか香港そういったメンバーがいますけれども今日は日本とそして遠い方はアメリカから参加しております、えー、ぜひ皆さんもです、ね「でよさこい、えー、ピースボートホニャマル」の演目でお楽しみいただければと思いますそれでは「ピースボートよさこいホニャマル」ご覧あれ 南を向ヨ